皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月20日、弥生さんのまとめて鑑定が本当に便利になりましたので、皆さん、ピラミッドに行きましょう。バージョン 6.1 のお話で、この場所に来たと同時に帰還したら、どうなるでしょうか。ルーラポイントも、魂の食材も、まだこの場所にはありません。 少し不安だったのですが、ジュレットの町から再び行くことができます。さすがトレジャーハンターさんですね。自力で脱出方法を見つけたようです。その後、なんだかんだありまして、ジュレットの町に平穏が戻ってきました。このお話はやばいですね。最後の方は涙が止まらなくなりましたが、多分、スギ花粉症のせいだと思います。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。